はいどうもさん、こんにちは。アサリの味噌汁です。今回は、この、ザ・ヘンリー・スティック・ミンコレクションをやっていこうかなと思います。こいつは、まあ、世界一不運な棒人間と言われているほど、まあ、不運ですね。はい。まあ、言ってしまえば、まあ、俺みたいな感じですね。ということで、まあ、あの、今回ね、自分を操作していくっていうことで、やっていきましょう。ということで、まずはね、えっ、ー、と、プロローグ、 えっ、ー、と、ブレイキングザ・バンク。っていうことで。やっていきましょうかね。早速えっと、これはね、あのー、この、ヘンリーくんの、まあ、えっ、ー、と、まあ、まあ、今回は脱、<笑>脱獄っていうか、あの、今回は、あのー、えっと、この銀行をぶち破るっていうことで、えっと、ま、あまずは、えっと、この6つのアイテムの中から何で壊すかっていう、あの、この、 ぶっつなアイテムの中から、この壁をどう壊すかっていうのをね、やっていきたいと思います。まあ、言ってしまえば、こい、あの、選択肢、つか、あの、やるだけで、こいつの人生変わるからね。まあ、言ってしまえば、俺みたいなもんね、っていうことでやっていきましょう。ええー、何でやろうあーん。TNT 行っちゃうおいよいよ。 <笑>じゃあ、待て待て。あの、規模が段違いすぎるだろ、お前。ええー、じゃあ、ダメだったから。あじゃあ、この、この屁の音がするレーザーを使いましょう。多分、これならいけるやろ。ほら、いけるやん。ああー、それはまあ、移動しないから悪いね。うん。自分がこれ普通に悪いわ。ええー、じゃあ、これいっちゃう鉄球。 鉄球いっちゃいましょう。ああ。<笑>お前、ちょっと待てや、お前。お前それだけかよ、お前。ちょっと待てや、お前、ちゃんと破壊してから行けや。じゃあ、シャベルいっちゃうシャベルいけそうよね、普通に。はははちょっと待待、待て、待て。お著作権にうるさそうなやつやな。あ ええー、じゃあ、テレポーター行っちゃうテレポーター行けそうよね。だってもう一瞬で吹き飛ぶやん。あ。あ、もうこれ人生積んだな。えー、じゃあ、この、あれ、袋が正解な。いやー、これ、あー、なるほどね。あ変装するってわけか、変装でか。中に入って、入ると、それで。ま、あそんなザルな警官はおらんと。 ああ持っていこうみたいな話してんねやいやザルトねあ こ, こういう な, なんか検査しないからさ絶対泥棒とかも多いと思うよあ見つかった<笑>見つかっちゃったよあらら見つかっちゃったよ